おはようございまます。す。ラスカルでございますいやもうね満身創痍でございます<笑>もうすでに撮影の方は終了しておりましてというのもまあ僕がねあの行った際にお客様も満席だったのでちょっとねオープニングが取れなかったということで今ね閉店後駐車場の方で撮影をしております あ, あお腹いっぱい去年、ね、訪れたお店埼玉県のね三郷市にございますラーメンショップ椿さんにお邪魔しておりました もうねずっと来たくて楽しみだったんで調子乗ってね注文しちゃったんですけど注文しすぎましたそれでもね最後まで美味しくいただけたラーメンでしたのでぜひね本編の方をご覧いただければと思いますで先ほどもねお話ししたように撮影中はお客様がいらっしゃったので今回の動画はほぼ全く喋らないね目食動画となっておりますので久しぶりのねこの食べるだけっていう動画も改めて楽しんでいただければと思いますそれでは本編の方へどうぞ うんうん、ま 嗯嗯嗯 Cheers. バール。 みぎラーメンじゃないては、ね。 よろしくい